ね い, ね い, はい、遅いもんほら、ね、ッッんな、ね、な、ね、にし、うん、いいそ気 辛いすっきり笑うな。 お尻上がっっししってててるもししかやはーい。大丈夫 いるんじゃあ、はいねねねえー、それは食べるんだ。<笑> じゃ何しとんのが な, いもん、ね、なんか言ってよねっちでこううとまるのなんの 足足踏んでる足踏んんんんんでる足踏んでる足踏んでるるるるって進だだだららこう<タッ><タッ><タッ>持ってくだけじゃん、まあ、家で触る相手なかいいよぶとす、別に勉強しなくて。それ ね、全身で寂しいを出さなくてもいいよここ、ね。大丈夫だよ、ね、全身だね、えー、ああそうなんやあ寂しいよね今はね出さないよ今はね逆の時ね寂しくなさそうだったよ<笑>残念ながら、ね、だっうん、うん、近いね どうだどうだ食べ いいじゃんいいじゃんシャベシャベやめたんだあもう食べれるようになったんでシャベシやめて大好きだったよね最初自分教えてもらった時はシャベシャベだったよねもういいじゃん食べ始めた赤ちゃんに戻っちゃったね赤ちゃん赤 ち, ちゃんに戻っちゃったね、うん、やったシャベシだぜバラバラだぜやったやった 「大きな栗だ」はい「ひなのひなのだ」「ひなのだ」「ひなのだ」「ひのひなのだ」「ひなのだ」「ひなのだ」「ひなのだ」「ひなのだ」「ひ大き な, のき<笑>なひきなききなのした、うん、たなたひ な, <笑>なので<笑><笑> うん。